令和元年5月26日、阿蘇市一宮町の一宮町中央駐車場で、ふれあい動物ランドが行われ、大勢の子ども連れが訪れていました。この催しは、4月から阿蘇市で開催されている花暦の潜水橋つつじ祭りの協賛イベントとして、十数年前から阿蘇市商工会青年部が開催しているものです。 動物コーナーにはたくさんの動物がやってきて、ポニーの乗馬やヤギの餌やり体験、また生まれたばかりの可愛らしいひよこやウサギを抱っこできたりと動物との触れ合いを楽しんでいました。このほか会場には食べ物や飲み物の出店、射的なども行われました。またビンゴゲーム大会には多くの子どもたちが参加、豪華景品が当たるとあって。 真剣な様子でビンゴカードとにらめっこしながら、読み上げられる数字に一喜一憂していました。この日の麻生乙姫の最高気温は 30.2 度と暑さが厳しい1日でしたが、たくさんの人で賑わっていました。